今日は1分4円で移動できる福岡の移動手段のコスパの良さについてお話ししていきます福岡はコスパがいい生活ができるっていう話をしてるんですけれども移動手段もめちゃくちゃ安いんですなんでそうなってるのか今日は移動手段のおすすめのポイントをお話ししていきます僕のチャンネルではこうした福岡のコスパ生活であったりだとか世界各国のコスパがいい生活の仕方方法だとかを旅をしながらあの情報発信していますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします で今日は福岡のコンパクトシティだっていう理由をまとめていきます何でそんなにコンパクトシティで何でそんなに移動がしやすいのか特に移動に特化してお話をしていきますで実際福岡に在住の方も福岡に在住してみたい方も福岡に興味のある方も見ていただければなというふうに思っていますで多分おそらくです、ね、知らないことも多いと思うのでよかったら聞いていただければなというふうに思いますまず1つ目福岡のおすすめのポイントなんですけれど も, もう移動はシェアリングエコノミーの自転車を使うことができます 1分4円で利用できるチャリンコがあることです。これすごくおすすめです。1分4円ってどれぐらいなのかって言うと大 い, たいあの普通に漕いだとしてもえー、1kg ぐらい行かないか、行くかぐらいの距離を4分であ1分でですね。移動できるんでだいたい1キロ2キロぐらいを走ってえー、20円ぐらいなのかなっていうのが。 シェアリンリンングチャののおすすめのポイントです。めポイトでこれ福岡市内のメインエリア天神博多エリアにしかないんですけれどもメルカリがやってるシェアチャリっていうのがありましてメルチャリっていう名前なんですけどもそれを利用することによって1分4円で移動することができます。これ何がいいかっていうと皆さんも東京に住んでたりだとか東京行ったりだとか福岡来られたことがあると思うんですけどもちっちゃい移動が多いんですよ。 例えば、天神に行って、いう天神に行った後に博多に行きたいなと思った時に、やっぱりバスを利用するにも、バスの待ち時間だったりだとか、あとは電車を利用するにも、ちょっと便が悪かったりだとか、ということがよくありませんか。で、よくそういった細かい移動をするときに、自転車ってすごく便利で、ただ、やっぱり観光だとか、自分が住んでいたとしても、自転車って置き場がないですよね。ってなってくると、シェアリングチャレンジがすごく便利で、 一旦、そこから例えば、天神から乗って天神のコンビニから、博多のコンビニに移動すると、とその自転車を置いたものにすることができるんですよね。なんで、もう、福岡市内のメインエリアにたくさん自転車が置いてあるんで、それを勝手に利用して、で、そこに置いて置いて、そのままあの自転車を置きっぱなしにしても利用ができるというのが、シェアリングチャリンコの良さです。なので、例えば、 僕がパン屋さんに行きたいなと思って、パン屋さんに自転車に乗って、その後ランチ行きたいなと思った時に、ランチの場所がちょっと遠かったりすると、1分か2分間くらいの自転車に乗って行って、で、その後にカフェ行きたいなと思った時に、そこからまた自転車に乗ってカフェに行って、カフェでその自転車を置いてあの帰るということもできたりとか、で、気分に乗ったら歩いて帰りたいなと思った時に歩いて帰る。シェアリング自転車を使うことによって、すごく便利に移動することができます。 これ実は福岡だけのサービスです。メリカリがやっているシェアリングエコノミーの自転車は福岡だけなので、福岡の移動がすごくしやすい、コンパクトしていたというのを一つ目になります。実自転車、やっぱり利用しやすいので、よかったら来られたときに、もしくは福岡在住の方は利用してみてください。で 利, 用し方は利用の仕方は簡単で、あのスマートフォンにあのついているカメラを利用して、QR を読 み, こ読み込んで、で利用してで。鍵を閉めると、 あの生産が終わるという形になっ て, て簡単なんでよかったら利用してみてください1つ目はシェアリング自転車で1分4円で移動できますよという話でしたで2つ目2つ目なんですけれどもバス移動が市内であればのメインエリアであれば100円で移動できます例えば先ほど言ったように天神から博多天神からキャナルシティだとかっていうメインの、えー、施設に移動する場合は大体100円で移動することができますこれがちょっと大体っていうのがちょっとエリアが限られてまして エリアの外に出るとちょっとかかってくるんですけども大体の移動が100円でできるっていうのがポイントですやっぱりあのバス移動って値段を気にすするのがめんどくさいですよね。最近は IC カードができてスイカだとかニモからとか、えー、パス s とか スカルとかっていうのがあるんで簡単にピッピッと移動できるんですけどもやっぱり値段がいくらなのかっていうのが分かりにくいとかありますただ福岡は結構コンパクトシティで分かりやすく設定されているのとプラス IC カードがしっかり設置されているので IC カードの IC レコードかあるであのスイ o とか n モ m o とかっていうのを使うことができます僕の場合あのモバイルスイカを使っているのでいつもスマホで決済しています そういった意味でも、えー、バス移動がしやすいというのが2つ目のポイントです。3つ目3つ目なんですけども、空港がものすごく近いです。これはあの福岡のおすすめの理由の結構メインのポイントなんですけれども空港が近いです。これ良くてどれぐらい近いかっていうと、実はあの博多から、えー、空港までの電車の場合、15分で着くことができます。 天神だと大体20分ちょっとかからないかぐらいなんですけれども天神に住んでいれば20分で空港に着いてそのまま改札でてそのまま搭乗、えー、口に行けるぐらいその便がスムーズになってますなので例えばモバイルで飛行機を取ってでチェックインをモバイルチェックインオンラインチェックインをしていたとすれば、えー、電車に乗ってそのまま20分経たないぐらいで 駅, についてで駅から空港はもう そ, のままそのまま上がっていけば駅 空, 港がつ空港に着けるんで空港に上がったその足でそのまま搭乗デートに行けるっていうようなすごく便利なシステムになってますでプラスで国内線なんですけれども国内線はちょっと厳しい部分がありますそれは何でかっていうと駅に着いてからそこからバスに乗らないといけないんですよねそのバスが15分ぐらいかかるんで で、バスに乗って15分ぐらい行って、国際線に行って、そこからチェックしないといけないというのがデメリットもあります。で、ただしですね、福岡だとあの九州の中で一番 LCC が多い県っていうふうに、えー、思えるぐらいハブな部分があります。なんで、そういった意味でも国際線の格安航空がすごく取りやすくて利用しやすいというのが福岡のポイントです。なんで、格安航空、特に台湾だとか、あとはタイだとか、 あとは韓 国, 韓国だとかの飛行機がすごく安いんで大体いいセールだと100円だとかで出てたりするんでそういった格安の航空券を利用して週末に弾丸で海外に行くっていうこともできちゃいますそういった意味でもコンパクトシティで飛行機空港が近いっていうのがすごく便利な部分ですなんで最近ではですねあの天神の あの物件がすごく安いのでそういった意味であの2つ目の拠点として福岡を選ぶ人も増えてきました、えー、福岡で国内線で移動しながらも福岡の天神に家を持って家の家賃が結構安いんで5万円ぐらいで借りれるんで5万円で借りてで別荘として利用してでプラス国内を移動する時には国内線のすごく便利ないい部分で利用しながら LCC を使って自分の地元に帰ったりする人も増えてきましたそういった意味でもアドレスホッパーだとか これからノマドワーカーだとかフリーランスだとかもどんどんどんどん福岡に進出してくる福岡の在住の人が増えてくるのかなというふうに僕自身は思っています。コンパクトしてな福岡の話をしていきました。一つ目のポイントとしてはシェアリングチャリンコとして1分4円で使える自転車がありますよという話と、で、二つ目がバス移動が100円でできるようになりました、できてますっていう話。 と3つ目は空港が近いので空港が近くて、えー、空地化もはや空地化と言えるような物件もどんどんどんどん出てき出ますよという話が、えー、をしていきましたで実際、えー、天神からだと20分博多からだと15分程度で空港に着くことができるよという話でしたで実際あの僕もティとして交通手段には不便がないと思っています